どうもロヶ崎です最近だいぶ暖かくなってきましたけど皆さんよく眠れてますかもうそろそろ冬用の寝具だと寝苦しくなってきた頃じゃないかなって思います電気毛布もしまいましたか最近僕はちょっと夜よく寝つけなくてついついスマホで漫画とか読んじゃうもんだから睡眠の質が落ちてるなっていうのをすごく感じるんですよねでもベッドの上で横になってると結構眠たくなったりしますよね で暗い部屋の中でぼーっと横になっていれば自然にこれ眠れるんじゃないかなと思ってそのためのアイテムを買ってみましたこちらで す, こちらですホームスタークラシック家庭用プラネタリウムのスタンダードホームスタークラシック この「家庭用プラネタリウム」というものに手を出してしまいましたちなみにこちらはですねプラネタリウムクリエイター大平隆之さんという方とコラボして作られた作品で家庭用プラネタリウムのスタンダードホームスタークラシックというわけでこれは安眠のアイテムになるのかこれから検証していきたいと思いますそれじゃあ開封しましょうさあ箱から出してみましたセット内容はこんな感じですごちゃごちゃと付属品が付いていなくてとってもシンプルですねまずは本体 そして専用構成原版ソフト日本の星空日本の星空星座ライン入りそして専用 AC アダプターに取扱説明書そして本体上部にレンズキャップが付けられています今回私はパールホワイトというカラーを購入したんですが何ていうか非常につやつやとしていて綺麗ですよね機械そのものも非常にシンプルで形も洗練されていて美しいです後で詳しく見ていきますがこんな感じで本体にはタイマーとかムーブ これはあれかな流れ星が光る設定かなそういう感じのボタンがいっぱいついてますワクワクしますねで裏面はこんな感じでマーベ DCIN と書かれていますバットマン非常に形も洗練されていて無駄のない設計になっていますね飾りっ気のなさがおもちゃ感が少なくてすごくいいなって思いましたではまずはメガネをかけてみましょうぴったりですねここにちょうど引っ掛けられるようになっていてメガネホルダーとしても使うことができます こうやって見るとインテリっぽくてすごく賢そうですねさあというわけで本体も非常に魅力的なんですがどんどん進めていきましょうでは説明書を見ていきます基本の操作1本体を表面が平らで地面に対して水平なテーブルなど安定した場所に置いてください投影距離は2から 2m30cm が最適ですと書かれてますが、まあ、ちょうど今天井まで 2m ぐらいかな ののとこころに置いいててありますのでこのままますで進めていきましょう。2AC アダプターの電源コードを電源コンセントに差し込みプラグを本体後部のプラグ差し込み口にしっかりと奥まで差し込んでください専用 AC アダプター以外は使用しないでください原盤ソフトトレイをつまみを持って地面に平行に手前に引き出し原盤ソフトの裏表を確認してトレイ状にセットしトレイを手で締めてくださいさあこんな感じでセッティングが完了しました 一旦パワーをオンにしてみましょうこの状態でわかるんでしょうかオンが光りました部屋を暗くすると星空が投影されますじゃあ明かり消します現状ピントが合ってないみたいなのでじゃあこれでピントを合わせてみましょうさあこんな感じです天の顔が綺麗に見えています結構星の等級なんかもしっかり再現されているんで なななかなかリアルな星空って感じがします、ね、じゃあ一回明かりつけましょうという感じでしっかり投影されることが分かりましたじゃあ次は機能の方を見ていきましょうでまずこちらにですね角度調整用のネジがついていましてこれを使って角度調整することで壁に投影したりすることもできるみたいですねでここのネジをしっかり締めてしまえば置いている分にはかなり安定します そして機能まず日周運動機能の使い方星空が時計回り反時計回りに回転する機能ですこちらのムーブボタンを押すと星空が回転します今こちらの N の方が点灯していると思うんですがこれが反時計回り北半球の星の動きでもう一度押すと時計回り南半球の動きに星空が回転しますさあそして次は流星機能 本体全部の流星スイッチを押しオンにしますオンにすると SS ランプが点灯しますそして次に日周運動スイッチを押しオンにします日周運動機能がオフの状態では流星機能は作動しませんのでご注意くださいで星空の回転に合わせて星が流れます流星スイッチをもう一度押すと流星機能がオフになりますこの日周運動機能なんですけど中でモーターが回っている音が結構聞こえますね 僕の感覚的には冷蔵庫が動いてるぐらいの音なんでまあそんなに気にはならないかなっていう感じなんですけど静かな部屋の中では結構響くんじゃないかなって思いましたそしてタイマー機能の使い方本体全部のタイマースイッチを押すとタイマー機能がオンになりランプが点灯しますスイッチを1度押すと約15分2度押すと約30分3度押すと約60分にタイマー設定され 時間にににななると自動的に電源オフになりますスイッチをさらにもう一度押すとタイマー機能がオフになりますタイマー機能をオンにしない場合約3時間で自動的に電源オフとなりますそして説明書の方にはこのように星座表もついていましたそして現場ソフトは2枚入っていて今見ていたのは日本の星空そしてもう1枚はこちらの日本の星空星座ライン入りとなっております こんな感じで星座表みたいな星空を投影することができますこれもなかなかいいですねはいというわけで今回はこちらのホームスタークラシック紹介してまいりましたいかがだったでしょうか実際に昨日の夜使ってみたんですがすぐに寝てしまいましたで一つ気になっていたえー、っと日周運動機能を使った時のモーター音なんですが 実際使ってみて僕はそんなにうるさいとは感じませんでしたでこのホームスターについて調べていたらちょっと衝撃の事実が判明したんですけど今年2021年の8月にこのホームスタークラシックの機能をさらにアップグレードしたえー、っとホームスターだったかなという新商品が発売されることが決定しているそうですもう予約受付も開始していて定価は14000円ぐらいだったかな 多分定価は一緒ぐらいだと思います。で、なんか自然音が流れたりとか BGM が流れるっていう機能が追加されていて、あと星が瞬くっていう機能も追加されているらしいんで、ちょっとこれの購入早まったかなっていう気もしています。もしこの動画が好評だったら8月に発売される新商品の方も購入してみようかなってちょっと今考えてます。それでは皆様。 おやすみなさい。